山岡邸か破滅ないといいな宝箱もらっちゃおうツールボックスかえ急に釣られてる心音のないキラーなのかな 仲間助けてもらえたみたいだねキラーには追われてなさそうローリー回復するなんスか爆発させてごめんわらわらわら 仲間チェイスしてそうかローリー発電機任せたよ。ケイトを待たせ。ケイトは次がないから、守ってあげなきゃ。あと2台頑張ろう。 レースに仲間が見つかったね解放今大丈夫かケイト追われてる追われてないのか走っちゃったから別の発電機回そう。 あと半分回しきっちゃおう。よし通電だー。ノーワンかな上かナイス。これゲート開けれないかなそこか、なんとかゲート開けたいね。 あ捕まっちゃったゲート確保しとくべきかダメだもう一人切られた違うこっちじゃない逃げろクローデット 間に合うかよし間に合ったナイスデッドハードあと少しだ頑張れローリーギリギリ脱出だー